動画ののごご視聴ありがとうございます。旅すす。旅る希望男子、でこの動画面白いと思っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。さて、2泊3日岐阜旅行の第3話始めたいと思います。今回の目的地は白川郷行きたいって人いっぱいいると思うんですよ。でも行けないって人もたくさんいると思います。安心してください。めちゃめちゃ交通の便のいいところにミニ白川郷を僕見つけちゃいました。これがこちらです。下呂温泉合掌村。見てください。いろんなことができます。もちろん、お食事所も というわけで今回はこの下呂温泉合掌村を満喫していきたいなと一体どんなとこなんだろうなということで見てみたいと思いますのでぜひ最後まで見てくださいでは今回の旅も始めていきましょう<音声>えー、っとですね早速トラブルといいますか ちょっとありまして実を言うと高山が今日の最終的な目的地なんですけれどもその関係上ですね17時4分には高山駅の電車が来ますこの電車に乗らないと次は8時台の電車になってしまって相当遅くなりますなのでこの下呂温泉の滞在時間リミットタイムとに1時間です1時間でやらなきゃいけませんなんとかその1時間という短い時間の間に下呂温泉合掌村を見ていきたいなと思っておりますそのためには歩いいてなんんかいられません公共 交通機関をとにかかく探すすしかないんですねでその公共交通機関が早く来ないかなということで待っているような状況ですコインロッカー見つけました1回の使用料600円ですがこれ崩さないとダメなパターンですねどっかで、まあ、喉も渇いてますしドリンク買ってそのついででコインロッカー使いましょう すぐ近くに下呂温泉の観光案内所がありましてそこで千円札を百円玉に両替していただけましたさて早速このコインロッカーにこの大きなキャリーケース預けていきたいと思います、うん、この子も入れていきます無事に収まりました鍵を手が鍵の前にお金を入れなくてはいけない にはここに六百円ありますので、出て行きますこれであとは鍵をちゃんと立ててはい、これで身軽になりましたあ、タクシーが来ましたあれに乗り込みたいと思いますタクシー といいうわけでやってまいりまりしたこの下呂温泉合掌 村, 合唱村実際に白川郷にある建屋を9棟そっくりそのまま下呂温泉に移築してできたテーマパークなんだそうですでもう時間が押してます早くしないと次の高山行きの17時4分の電車に間に合わなくなります早くチケットを買ってぐるりと中を見て回りましょういきますあのチケットを1枚いただきたいですありがとうございますいい チケットゲットできましたそしてこちらがパンフレットですあの大事なこと白鷺座の隣にコーヒーショップあるらしくて合掌茶屋さん見てください400円のものが350円に50円のお安くなって利用できるそうなんでこれもちょっと時間があれば行ってみたいと思います行きましょうでは早速イエロー温泉合掌村の中へ入っていきましょうおこれは何だろう林 えー、ゲロ温泉が三名泉の一つに呼ばれたのはこの方が気候監視集でゲロを三名泉とうたったからと言われてるこのまま書いてある通りなんですけどねそなんだそうですさあ行きましょうああすごいこのぼりがこのぼりがギラギラ踊ってる しからぬはしゃぎっぷり失礼しましたでもねいいですよこれほらここには見てください合掌の手湯だ足湯じゃなくて手の湯だそうですちょっとやってみましょうか手を入れてみようあー本当だあったかい本当にあったかいでねここからお湯が出てます見えるかなククブクブクってお湯が出てますしかもちゃんとカエルさんが<笑>見守ってる合掌の手湯でしたはい さっっき言ったのこここですねこの園芸館白鷺座のすぐ隣の方の合 掌, 合掌茶屋さんの方でコーヒーが安くいただけるそうなんであとお蕎麦もいただけるそうなんで後で行ってみましょうここにはちゃんと売店もあるし売店のほら作りも本当に合掌造りだ合掌造りの意味分かってんのかよって言われたらすいません分かってないですが本当にごめんなさい足資料館入ってみましょうか こんなな感じになっていますよせの撫で こ, うこれは頭をこう撫でたらいいのかな撫でてみました幸せになれるといいんですけどなりたいなーー幸せに、えー、ここにはほら見のぼとか昔ながらの生活用品とかありますよ今日はちょっと時間がないので簡単に眺めるだけですあそうだちゃんと見てなかったけどこんな感じに見抜けになっててこれ本当に白川郷から備蓄したっていうのがびっくりですよね わからなかったんですけどちゃんとジェンドありましたよあ やっぱりこうやって鯉のぼりがねヒラヒラヒラヒラ踊ってるのが決まってるのが ね, のがねいいなって思いますねルート的にはこっち正解らしいえこれが下呂温泉合掌村の目音杉だそうです確かに目音に見えるな二つずつ並んで仲良く下の方どうなんだろうあこれ下の方繋がってますよ繋がってこういうふうに2つに分かれてあだから目音杉って言うんだそっか分かれて心とないなかれて心はこんな感じですか合掌の足湯これですね足湯こんな感じの足湯です ちゃんと足湯タオル配布されてますよ後で入りましょうか竹<笑>原文楽記念館こんなちゃんとした建物の中にあるんだっと入ってみます文楽っていうことは常売りの人形ってことですよねわあすごい何人形だ くださいよちょっとこれ見てくださいもうすぐ時期じゃないですか早めいいのかな勝負ではないはず早めでいいと思うんですけどね も, もう立派に咲いてますこっちは時期的に終わってるけどここなんかもねいいですねここは旧遠山家住宅これは板倉と呼ぶのかなごめんなさい間違ってたらごめんなさいということでこういう立派な家があるらしいです カンカンカンカンって音がしますけどうちにはお食事処とかラーメンのお店とかあるみたいですああこれいいですねあーあーこれいいなああこれはすごいこんなのがあるんだ、まあ、ちょっと時間の都合で今回はこの辺りは写真のみで雰囲気だけ味わっていただければと思います本当ごめんなさい 旧大 戸, 家住宅大戸郡白川村から昭和38年に原型のまま移築しましたすごい原型のままこうやって移築ができるんだということがすごいですすぐ近くにこんな立派な紅葉の木が、まあ、今青々としてますけど多分秋になったら見頃ですよでここの旧大戸家の住宅どうやら木田郷土館になってるみたいですちょっと中入ってみますか やっぱり土足がが厳禁なのでスリッパ用意されていますあそこには模型で足のあれはお侍ではないかな大能だと思うんですけどもはいいますねこんな急な階段なので足が悪い人足に自信のない方は2階上がるのはケがの恐れがありますということですねこんなのもありますよ こういうのが雰囲気があっていいな上にもあるんだいいですねじゃあ軽く1枚記念写真撮っていこうと思いますはいぼーっと見てたらマガモくんたちがお出迎えしてくれました何の警戒心もなくこっちにどんどん近づいてくる おお僕に近づいてきましたよ何を求めているのかおいカメラは変わるなよではここでも記念撮影をしていきます、はい、うイイそうしましたらかなり駆け足ではあるんですが最後にあのせっかくチケット売り場でコーヒーが50円引きになるチケット頂 い, いてますコーヒーを頂 い, いてみたいと思います行きましょう ここが合唱じゃやだそうですでびっくりしたんですけどあそこに鯉の餌100円で売ってるんですよ鯉の餌っていうと僕のふるさと鳥取県の延長園を思い出すじゃないですかでも今回はごめんなさい遠慮します時間押してるんで本当に申し訳ないもしよかったらやってみてくださいはい行きましょう 本当に予想外のことが起きてしまって実はこの合掌茶屋に市役所の方がいらっしゃって大変恐縮ながら自己紹介をさせていただきましたこういうことでね観光事業の一助になればいいなとは思ってますもうちょっとしたらメニューが来ますあとはお料理が来るのを待つだけですね室内で、えー、食べることにしましたコッカーのあこんな感じになってます大うたがしたものが届きましたコーヒーとおちのみパンだそうです これから笹司と刺身こんにゃんですこれで普50安いお蕎麦の提供もあるんですがこれは15時までで終了ですお蕎麦食べたい方は早めに来て召し上がられることをお勧めしますではしかしこちらのお料理いただいてみたいと思います時間が押してますからね早めにテキバキとやりましょう予備のバッテリーをゲルウェイと言いますレシピからお受けなさいかかいただきます笹槌 っ, ってこんな感じにちゃんと巻いてあるんです こういう感じで開けていったらいいですかね見てくださいこれああ美味しそうな鮭の乗ったお寿司が入ってますよこれで一個分なんだそうですいただきます優しい味だささにくらえてるからなのかよくわからないけど、う葉っぱにくらまえたことで優しい味になっている 続いてこちらの刺身こんにゃくいただきます刺身こんにゃくといえば僕のチャンネルでナンバー2の再生回数稼いで勝つるのは武道協の縁側サボさんを思い出しますねもう1年前の話ですけどいただきますうんこ素朴な味が本当にい<笑>いあとラスト1個おすすめしだけになっちゃうと思うんですけどこれいただきます 漬物との相性が抜群だなぁでは、これをいただいいきましょう土地なみパン、熱々です熱い熱い熱い熱い熱いけ中が多く<ス>あとね、このコーヒーはと飲めば、全部入れて出してくださるそうですよ慌っていってみちゃうですね雑誌もないですねビールは欲しくなる 頑張りしくなっちゃってビール頼んじゃいましたこちら400円ですでは開けていきますういい音だついでいきますよ